それではですね、せっかく、うんはいえー、自由童和解の、ねはいえー、神奈川県本部長をされていた方ですので、うん、そもそも自由童話会というのは何なのかという、まあ、学習編ということで、はい、2, 時2時間目は自由道和解について、えー、いろいろ、ね、あの質問してお答えしていただこうかと思います。はい、ということでまず基 本,、うん、本当に基本的な話なんですけども、うん、自由童話会というものは、ねうん、どんなふうに生まれて 今どのようになっている組織なのかっていう柔道和解ができた経緯からお話しいただければと思います、うん、ま あ, あの分かりましたあの、はい、柔道和解というよりもそろそろ、えー、その運動団体がこれができたのが、はい、いわゆるその、はいえー、江戸期にね、はいあのはい、いわゆるその差別民族 いわゆる皆さんが言われている「首脳交渉」「得た否認」という形からできて、はいえー、が蘇生されたと、えー、言われていますがその中のいわゆる「得た民族、えー」という形から明治時代になって、えー、いわゆる「水平者運動」いわゆるその、えー、平等であるというところから、はいえー、この運動団体 というものまだ団体形成されていたか、はい、ということよりも、その一つは人権運動の始まりなんですね。このえこれが、はい、それでえ当時は水平社から出てきて後になる村解放同盟という形が生まれてきます、はいはい。で、いわゆるその運動ですからイデオロギーがやっぱり多少異なってくる、はいはいはい、というところで。 いブラック解放同盟の一元化が、はい、いわゆる全日本同和会に分かれるわけです、はい、そしてまた全日本同和会のまたいわゆるその運動形態、はい、そういうものが、えー、異なる人たちがこの、えー、自由同和会の前身である全国う自由同和会が生まれるわけです、はいはい、その中から、えー、いわゆる全国を とりましてね、自由動画会というものが生まれてきたというのが、えーはい、この自由動画会の始まりですね。あの、はい、全国取ったっていうのは、うん、そのなんか当時その名刺をね勝手に作ってその場で歩く人がいたから、うん、っていうふうに聞いたんだけどそれだけじゃないんですか。まあその意味合いとしてはね、はい、あの自由動画会、はいえー、まあ自由な団体。はい えー、といいう意味合いがありましたねなるほどあくまで全国は別にいらないだろう、はい、ということですね、はいはいうんで。よくね、解放同盟はあの水平者の流れを受け継いで、同、う、和、ん、会はなんか融和運動の流れを継いでるみたいなことを言われるんだけども、うん、実際は違うんですよね、あくまで解放同盟から同和会が分裂したっていう形になるんですよね、経緯としてはそうですね、あのー、今言ったように、融和運動であろうと、はいはい、この人権総論ですから、はいはい あまりそのところは難しく考える必要はないと思いますね。はいはい、あの優しくもっと考えていかないといけないと思いますね。はいはい、ただ、まあ、党派というものがあって、まあ、ご承知の通り、うん、解放同盟は。まあ、最初は共産党と社会党系ですね。で, で、はい、その共産党社会党系で、あの左傾化してたわけだから、はい。そこからはやっぱりどうしても保守系の流れが必要ということで、はい、自民党系の同和会が。 かれたとうん、まあそれは政府のね、はい、いえる考えというのもあるんだけど、はいはい、本来共産党は共産党で全国運動解放連合会全会、はい、連, 連ですね、はい、略してねそれがあるんですよ、はい、だからどっちかというと解放いわゆるブラック解放同盟は、はいえー、旧社会統計、はい ただ、同和会が分かれた当時は、多分共産党い、うん、まだ一緒だったと思いますけど、うん同盟うんうん、その後同和会が分かれて、ずっと後になって、同和事業が始まる頃に、全、え、会、ー、連携の共産党ではさらに会合同盟から分かれたっていう経緯ですよね。うんうんはい、自由同和会なんですよね、うん、できたのが、確か昭和62年に分かれてるんですね、全、うんはい、日本同和会から全国自由同和会が分かれてる。うんうんうん、このきっかけ っていうのが一つがやっぱり北九州土地転がし事件、うん、まああの特定というよりも総称的いわゆるその事件が多く勃発したですね、はい、例えば対表的な事件って北九州以外に何がありますかもろもろええー、ありましたねあの北海道の銀行関係とかええー 北海道銀行のあれは分かりませんけれどもほうほう、はい、いわゆるその細かくいろいろな事件事故があったんですよほうほうほうだからそういうことに対してそのまあ真面目な融資が。はいはい これはまずいということで、ちゃんとした人権運動をやらなきゃいけないということの意味合いで分かれていったということの方が正ししいでしょう、ね、あの以前ね、うんあの、事務局長の平川さんが、うん、平川秀樹さんが言ったところでは、要するにの同事業を続けるんであれば、事務局の人がね、今のままじゃ続けられないから、うんうん、そのまともな団体を作ってくれたわうです。 でそのは62年に新しく作って始まったって聞いてるんですけど、うん、そういう自民党からの話はあったんでしょうかねいや私はね、はい、その段階でまだこの柔道和会に入れておりませんから真相は分かりませんが、はいはいえー、平川局長が、えー、言うことが。 まず正しいでしょうね。はい、平川さんっていうのは中央本部の事務局長です。はい、柔道赤いの。そうです。人事務所トップです。平、う、川、ん、平川さんがトップになります。で、じゃあ天野さんが会い、会に入ったのはいつ頃でどういったきっかけだったんでしょうか。それからね、分配して。えー、へ 平成になってからだと思います当時は入ったのは神奈川県の自由童話会なんですかそうです川、ねはい、所属したのはまだ自由童話会に加盟できていない頃でね、はいはいえー、いわゆる神奈川県も分派したんですよ、はいはい、県は県で、はい、これは、はいえー、いわゆるその全日本童話会神奈川県、はい 本部から、うんえー、またこれも同じように、えー、有志というか、うん、そのまあ私は序名というふうに聞いてますけど、うん、その人がされた人が立ち上げたのは神奈川県道和会です、はいはい、その神奈川県道和会に私は入ったんです、はいはい、それからしばらくして、はい 神奈川県童話会が自由童話会に、はいまあ、運動をやっているということで、はい、加盟ができた、はいはい、したがって私たちは神奈川県童話会から自由童話会に加盟ができたということですなるほど。はい 当時神奈川県神奈川県内でもえっ、ー、と全日本同和会系と自由同和会系で分かれてたんですよね分かれてませんあ分かれてはないんですか全日本同和会のメンバーが、はい、やはりさっきもイデオロギーの違いから、はいはい、またはどのような経緯か人権運動のあり方を意味したので 神奈川県同和会を立ち上げたという。神奈川、あ、新たに。立ち上げた。作ったということですねうです。うん。だからもう、神奈川県は自体がもう全く別個でやってたっていう。理解でよろしいですか、はい。いいですよ、はい。はい。で、その入会の要件っていうのはどういったものなんですか。それは会が。 全国に入会するのか個人が入会するのかはどういう、はい、あまず個人が入会ですね柔道和解に限っては、はい、個人が入会する条件とかいうものはないですよ、はいはい、あくまでも人権運動をやりたい人だから世の中のまあ一般的な、ね、イメージでは ブラック出身者が入るのかなというふうに思うわけですね、うん、あの童話団体にはでもそれは実際はそうではないということになるんでしょうか、うん、違いますね違いい違います極端なこと言うと例えば私が今日ごめんくださいって言って、うんうん、入れてくださいって言ったら入れる可能性もあるっていう可能性ありますねななはははあくまでもこの団体 は, は, はいわゆるまあ俗に言う えー、差別地域、ブラックの人がね、はいはいえー、私は差別、こうやってされてきて、こういう世の中じゃ逃げないんで、はい、正しましょうという意気込みの人もいれば、はいはい、全く地域出身者でないけども、はい、こういうことの差別は良くないよねって言って、入られる人。はいはいはい これは全然どちらとも問題にしないわけです。なるほどあくこで、えー、そういう差別をなくそうという人、はい、だから部落の特定には限らない、はいはい、今は、えー、このいわゆる解放運動で団体自体が、はい、あくまで部落差別を中心としたあらゆる差別というものに向かっていってるわけです。はいはい、昔は同和運動、はい、あくまで部落問題。はい ということで来たけれども、はい、それでは時代遅れですよね、はいはい、だからあらゆる差別、はい、従って差別をなくそうという人は誰でも一体関連ですよね、うん、天野さん自身は部落出身ではないんですかあのよくね聞かれる質問なんですが僕はねまあ部落出身者からかとか ブラックの出身者ですかかからととといいいう聞かれるることもおかしし思ってるなるほど実は申し上げないから、ねはい、だから僕がブラック出身者ですかブラック出身者だからやってんですかとか僕はこの差別に対しての解消意気込みは持っていましたからね、はい、だからブラック民であろうとブラック外であろうと、はい、私は運動したでしょうね、はい、きっとね。はいうん とということは天野さんがこの童話会に入った、うんまあ、直接のきっかけっていうのは何になるんでしょうかあの も, もともと私の前に伊藤玄生さんというね、はい、お寺がさんがいたんですよ、はいはい、それと知り合いましてね、はいえー、まあ軽いど、えー、いろんな話の中でねああそういうのがあるんだということを実は僕はね 学生時代ちょっと過ぎた頃に実はこの問題を知っていたんですよ、はい、私自身が、はい、これはね狭山事件です、はいはい、デモ行進をやってましてね、はいはいはい、実はこのあれは何のデモですかって聞いた、はい、僕もちょっと興味に酷使が強いんでね、はいはい、そしたらこういう事件なんです、はいはい、っていうことを を聞いたんですけど、はい、そこの時はまだ完全に自分は理解してなかった、はいはいはい、でイチョさんにいろいろ話を聞いてみたら、はいはい、あっなるほどこのことかということで僕は誘われて入ったこれはきっかけです私は、うん、まあ誘われて入りましたそうううどちららかかというとうといいお前口がしだようなもんでしてね、うん いい感じでしたよ当時はなんか、うん、軽い感じですあまり深くは考えてなかったんですかなかったですねそうですか、うん、団体性の意識っていうものはあまり知らなかったんだね僕自身は、うんはいうん、それで童話会に入ることで、うんえーまあ、私のね印象なんですけども童話会って基本的にあの土天業者さんが多い神奈川県だとまあ介護、うん、同盟もまあそれに近いところがあるんですけども、うんはい やっぱりその会に入ることでメリットというものがああるんでしょうかまあ、メリットどちらかというと、まあ、今あなたが言ったように、うんえー、土建屋さんとか、はい、いわゆるそのまあ歴史的にこのねここへ行くとねいろんなその対応の法律が影響するんですよ。はい はい、どちらかというと、はい、次元立法というね、はいはい、あの基本法がね、はい、あの条文の中にね、はい、いわゆるそのそうう差別を受けてきた人は、はい、要はなるべく協力をしろという文書があるわけですよ。はい、その中に要領のいい人は、はい、その文書を拡大解釈するわけです。はい 拡大解釈することによって行政は協力しなければならない、うんなるほどはい、この文章の<咳>解釈の仕方なんですね、はい、それをそのような都合主義に結びつける人、はいはいね、真面目に人権運動をやる人という形で分かれてくることがし、はいはい、たことが分派分派の流れにつながってくるわけですよ結構分派分派なんですよみんなこれ。はいはいはいはい うん、だから真面目に運動する人<笑>今ズバ、まあ、り言えば利権主義で運動する人って言っちゃうかな、はい、そういう人たちとの別れがある、うん、利権を利用する人、うんうんうん、今言ったように行政は協力しなければならない文書、はい、こういうことに影響があるんじゃないかと思いますよ。まあ、特措法があった時はもう文字通り ありましたよね。ありました、ねはい、で実際その自由童和会に入ることでそういったものを受けることはできたんですか自由童和会は残念ながらないんですよ。ああそうですなぜかというと、はい、ここがまた複雑になる短時間で話ができることはないんだけどいわゆる全日本同和会はラッ解放級うんうねはねあのいわゆる、はい 前から存在する団体ですよね、はいはい、神奈川においても、はい、その人たちはこの法律に基づいて給付金を受けられる、はいはいはい、ところがあの資金は県対応って言うんですよ、はいはい、県の対応資金、はいはい、まあ国が対応なんだけど、はい、県の申し込みにおいて国も助成するというシステムが出来上がってるから、はいはい、自由度和解は 県対応じゃないから自由度和解の人たちは受けられない、はいはいはいはい、このように非常に差別解消団体でありながら差別されているんです神奈川県では全日本同和会と解放同盟と人権連が支援、はいまあの対応団体によって自由度和解はそこに含まれてないと、うん、ないから受けられない非常におかしいでしょう 例えばね住宅の過失性とか、うん、それをね、まあ、一応童話対策なんだからブラック出身だったら受けられるということになるとは思うんですけどその通り、うん、だからそういった時には結局解放同盟や全日本童話会のお世話にならないといけないっていうことになるんでしょうか全くその通りだねだから気の毒な限りだよね。うん やっぱ人間はイデオロギーがあるから、はい、私は運動する上において、はいえー、全日本のやり方は嫌だとか、はい、解放同盟のやり方は嫌だという人もいるわけ、はいはいはい、と柔道界に入る、はいはい、柔道界で運動したいと、はい、いや開かれてるからね、はい、そうするとこの人たちは給付を受けられないなるほどじゃあ何のための施策かと、はい、だから私はいつも言っていた 個人世策でない団体政策じゃないのかとこんなバカなことはないだろうと言って私の闘争してきたテーマでもあったねそれは非常におかしいだから仕方がないのでここは涙を飲んで全日本に頼んで来いよとか言いましたよはっきりああそうなんですか言いましたよしょうがないでしょ その人助けなちなみにブラック出身じゃなくてもやっぱ全日本同和会とかに頼めばなんとかなったんですかそこがまた難しい と, なるほど、はあはあ、というのは全員が全員そうでないと思いますよ、はい、あのはっきり言えばねこれはもういわゆる公開どんどんしていかなきゃいけないフィルムだと思ってますから、はいはいはい、地域の人はもちろんのこと、はい、地域でない場合であっても、はいはい 地域を確認できないでしょこの制度は。そうです、はい、ということは、はい、地域でない人が「私出身者です」と「はい、お願いします」と、はい、申し入れをしたら逆に「あなた方だったらどうしますか?」。まあ私も私もっていうふうに。私もってう言えば。まあ 受けられちゃいますよ ね, そ, うですねそこは今言ったようにそこにちゃんとした団体か、うんうん、団体でないかということが言えるわけだよねなるほど、はいうん、まあ実際にそうでない人も受けた例は僕も何例かはそれは知ってますよ運動に長くやってるんだから、はい、いやそんなことを隠したってしょうがない、はい、実際には地域でないけど地域ですってでも調べる余地がないでしょ 例えばそういうところの中の人にね、うん、こテーブルをバーン叩いて「な認めんというかい」って言って怒鳴ってしぶしぶ認めさせたっていうことも昔はあったでしょうねありました ね, そうねあった話もいっぱい聞いてますし、うんね、僕も、えー、じゃあテーブル引っ張られたことがないかって言われれば、うん、テーブル引っ張られたこともありますからね実際、うんうん、それは本当に差別されたら、うん、怒りますよ誰だって。 デブレスプライターじゃ済まないよ本当はねあまあまあ、まあこんなことを言っていいかどうかわからないけれども、うんうん。例えばまあ一番有名なのに、えー、っと、なんか七項目の確認事項というのがあります。税金関係で、税金関係で。うん 例えばその、まあ、あれなんかは完全に法律の枠外でやってたような感じがあるんですけども自由度和解でも例えばその税務署が甘くなったりということはあったんですか通達だねほうほうほう、はい、通達それはね、うん、通達文書っていうんだねはいそれはね、えー、いわゆるその昔ね、えー、国税庁長官が出した通達を利用してるて、うん、なるほど、ね、はい。 利用してるだから本当にその通達文書の項目のように計算ができなかったり誤っちゃったりする、うんうんうん、人に対しては当然その、えーまあ、保護施策の一つだったのねだけどじゃあ全員ができないかと、うんうん、読み書きできないかと今、はい、読み書きできないことはないよね、はい、計算もできないことないねない計算機あるからつまりあれは読みかブラックの人は読み書き計算はできないから あの多めに見てあげようっていうのはそういう趣旨だったんですか基本的にはそうですよねあそういうことなんですね、うん、それ例えば神奈川県だったらよあの横浜なんかの国税局でもそういうの通じたんですかね通じるという時代は私が入って間もなくは通じてた時期がありますねあそうですかで平成の初めぐらい何年だろうなあれがなくなったのは あの、あ、なくなったということよりも、うやむや。えっと、ちょっと待ってください。道徳法自体は二千二年に施行されました、うん、ねす。だけど、そう。要するに、その二千二年まではあったってことですかあ、うん。あ、平成十四年。四年。年ですかね、うんうん。あった。まあ、あったんですね。うん、あるにはあったんです。神奈川県内でも。あったね。うん、じゃ、それは具体的にあったからといって、法律的ではないよ。うん いわゆるその保護施策の中にあるったということでしょうね、はいはいはい、ま, まざまざ保護ですからお願いしますなんてこともないから、はい、暗黙なんかその地域によってばらつきました例えば横浜だと甘いとか山北町だとかなんかえらい軽いとかなんかそういう地域を抱えている市町村ってあるよね、はいはい、神奈川だったら八市町村とかあるよねそういういとところだと 税務署だって誰が出身者かわからないじゃんだから総体だよね。総 体, で見ちゃう総体ってことは会だよね。ということをいかに、えー、税務署から見れば利用されたと 言, 言われても。 過言じゃないのかなま、うんね、だに言われることがあるんだけども、うんまあ、僕はまあ間違いなくやってるんじゃないかと思ってるんだけども、童、う、話、ん、団体に、ね、入って、それで申告書を出すときに、童話団体、あるいはその関係団体の判を押すと、うん、そしたら税務署の対応が甘くなると、うん、それで童話団体の関係者が対価を受け取ってたんじゃないかと、うん、あるいは今でも受け取ってるんじゃないかというのがあるんですよ、うん。そういったことって神奈川県でもありましたか 難しい質問だと思うんだけれども、会、うんはい、だから税務署の形からいけば、会だから甘くしているとかいう意識はないと思う、うんうんうんうはい、ないとは思う。だけれども、社会風潮の名残で、そういうものが往々にあり得ることは否定できないからねいい。と思うよ。はいはい というのは今言ったように、終わりがうやむや。うん、終わりがうやむや。だから、本来なら、えー、税務署だって、こう、スパーンと切るべき。うん、ある意味ではね。うん、またはもう一つはあれじゃないの。あの、かといって税務署も、うん 自然と対応すべきじゃなないのかな、うんねはいまあ、実際あまりにもや り, すぎるやりすぎた人は捕まってますよね東京パパみたいに。と思 う,、ねう。それ天野さん自身もその税金の面で優遇されたってことあったんですか挨拶に行くことは大にありましたよなるほどあ。ありましたよそれは。だってそれは困ってるから、うんうんうん、こういうふうな、んうん。というのはねこうなるとね非常に難しいんだけど。税務署が今 さっきの問題と一緒ですよ、誰々だと厳しいとか、誰々とか厳しくない と,、はいは い, はい、というような、はい、こう見方、うんありますはい、見方ってやっぱりあるじゃないですか、はいはいね、えなんか極端には取れるところから取れゃいいんだとか、そ う, ことそうこと、はい、いう大々に税務署の姿勢も僕は違う あ, のあると思うよ。 なんか鉛筆の粉垂らしてこんなことを言えなすったらこれ前のページが映ってきたから途中もぎ取ったんじゃねえかとかそんなことで悔しいっつって相談に来たことも僕は受けてるよ実際だからそういうこともあるんじゃないかなと思われるだけどこれは税務署だって一生懸命やってんだろうからあとはその人たちの 感覚ね。だから、えー、この間もちょっと僕のとこへメール来た人もいるよ「査察のやり方がおかしいんです」とか「納得できないんです」って「人権問題ですよね」とかいうように、えー、相談に来られる方もいるよねやっぱりねそういう人もいる。 だからそこはもっと毅然とした形でお互いにやったほうがいいんじゃないのかなそこで自由童話会の名前を出すとやっぱり、まあ、税務署に限らず役所の対応が変わるっていうことあるんですかどうだね、ここは非常に難しいところだけどそ れ, それを期待して童話会に入ってる人っていうのも多くありませんかそれが絶対的ではないわけじゃん。 噂の期待っていうのもるあるじゃないの。ののはい、多分あそこ入るとね楽になっちゃうんだよねとかいう人もいるんじゃないのかな。うんそう で, すでわけわかんないどうも期待、えー、が外れたとか言って勝手にやめてくんじゃないの。<笑> そ, うそういう人もいるんですかね。いるいるいっぱいいるよね。いっぱいいたね。話が違うなとは<笑>。ああじゃあでもやっぱりそういうふうに思って入ってる人もいる。いやなんから社会風潮はね。 これも本当に直さなきゃいけないと思うんだけど。いわゆるその法律が。まあ、なんとか、協力しなければならない法律が非常に悪かったんだよね。まあ、法律が生きてた時はもう間違いなく優遇されてたわけですよね。いや、だから、そこも持ってき方じゃん、はい。この法律でやってくださいって言われたら、うん、役所だって困るよね。はい、困るでしょ僕が役人だったら、ね。この法律でやってくださいって言われたら。 うーんどうやって解釈しようわかんないでも野さ人としてはそうややされた優しくはなるよね、はい、だってならないんだからそこなんだよあれを作ったことが僕にしては大きな誤りなんだじゃあ今ブラック差別解消推進法っていうのがありますけどあれもやっぱり使えるわけなんですかねだから解釈だよあ解釈ですね解釈、うん、これは私たちブラックです、はい、これを えー、守ってくださいってもあれはでも人権運動の解消いわゆる差別解消の法律であってそこは間違えちゃいけないよ、うんはい、自分の優遇の法律じゃないんだから、はい、人権を守る法律だってこと、はい、まあしかしでも拡大さっきお話にしたいば拡大解釈の可能性もあるっていう拡大解釈ね、うんうん、あの法律は拡大しようがないんじゃしょうがないかなとないかねしょうがないと僕は思ってるけどね あ, あれは えー、要するに、同和団体自体が求めているのは、はい、やはりるこの差別を絶対しない、やる人権擁護法案であって、はいはいはいはい、その擁護法案まで行くことが非常に難しい、はい、難しいので、今、あの法律で止めたという解釈をしておいた方が、はい、今、団体が目指している法案ではない。 団体が目指しは、ね人はね、要するに罰則付きの人権擁護案っていうのがこれは解、い、放同盟は罰則をつけろって、はい、いうことね、はい、でなぜかというとあながち言うことは間違ってないんだよねというのは僕らが小さい頃、はい、交通事故って3万人以上死んでなかったかあの大変多い時期ですよね多かったでしょ、ね、ところが飲酒法の取り締まりとかいろんなことになってきて、はい 今は 5, 6, 人じゃない年間減ったよね確かにね懲罰をつけた方が減るよねだけどその懲罰をつけることはどうなんだろう人権的にどうなんだろうということにも行くわけじゃだから懲罰つけりゃ簡単だよね まあまあ、それ以上にあそこの法律で言ってる差別の定義がちょっと曖昧なんで、うん、そういうちょっとこう恣意的にね解釈させられるんじゃないかっていう恐怖感が解放同盟は懲罰をつけてほうがいいんじゃないか重度和解の考えから言えばそれはどうかなという。 悩みとは、ね、ただまあ昔法律があった時の方がよっぽどむちゃくちゃやってたような気がするんでむしろむしろ法律がなくなってからむちゃくちゃがなくなったような感じがするんですけどね、うんうんうん、はい、はい、そして好きですねやっぱ神奈川県なので「みなとみらい21」時点というのは、はいうったね、ぜひこの事件についてね詳しくお話を聞きたいわけです何があったのかっていうのはこれ実はね 僕がまだね、えー、柔道界に入れてない時だから、あんあまあ入ってない時きだったと思うんだけど、要するにみなとみらいの国際会議場ができた、はいは い, はい。その時にね、えー、やっぱりメモリアルなんで、はいはい、あの全日本ドア会が、はい、あその会場で大会やろうと申し込んだ申し込んだ。はいはい、申し込んだら いいっぱいですって で, す、うん、で、当時の会長がね「う ん, うーんおかしいなあこんな混んでるわけねえんだろうなあ」と思ってーー違うしグループから電話したの、うん、そしたら空いてた<笑>、うん、はいで全日本道和会には貸せねえのかってことになったわけだ差別してたはずですね差別してるっていうように見たんだな<笑>当然っね、うん せないのかってこと で, でもそれ考えてみたら担当が間違えちゃったかもしんねえじゃんそうそう、はい、ね本当は、はい、えほんとはデータを見間違えちゃったとか、はい、だけどまあそうはもういかないよね、はい、当時のいわゆるドア会の団体だから、はい、そこで球団になっちゃったの、ね、よ、はい、で球団になっちゃったから、はい、神奈川県の県庁のもちろん役員、はいまあ、幹部各県内全、はい 市町村、うん、36市町村 の,、はい、あ の, その人権担当者、はい、約250人がバーッと並んで当時は、えー、高木さんだ、はい、あの社長がみなぞみらい未来の社長が高木さん、はいはい、この人は有名な人だね元国鉄捜査だ、はいはい、国鉄捜査って言いうと名前売れてるねの高木さんだ。 でこちらから全日本同和会の役員が250名、はいはい、会員を含めて、はいはい、それが250対250で球断かけられたわけだ<笑>ほんで徹底的にやられたその差別だっつって、はいはい、で、えー、中にはえー 呼び捨てだったかどうかしないけど高木夜道は気をつけろとかやられたようだよこれ僕は言ってないからもちろんそ全日本同和会なんですよね全日本同和会やったそうなんですよねそれでまあ和解をしたわけだそこで、はいはい、和解の条件が、まあ、しっかり面倒を見る運動団体としてこうだ、はい、その時にいわゆる、えー、神奈川同和会を、はい、いわゆる他団体っていう他 信仰団体っていうか親切団体っていうからわからんけど、はい、それは認めないってことはないこれは 裏, 裏情報だから、うん、認めないというかそどうなんですかその港未来事件の前と同和会の関係でどうだったんですか神奈川県といや対応団体だか一応多様団体なんですよもうしっかり地図がめちゃくちゃつながってきま す, す。でも港未来事件があってその時に神奈川同和会は 対応しないっていう話になったんですいやいやその前は、はい、やっぱり伊藤現象は、はい、運動実績もあるから、はい、しっかり運動すれば、はい、認められるはずですよ本当はあ、そうなんですかもちろんだからこの事件ですよ認められなくなったの。あ、ということはこれなんかおかし不思議な話なんですけれども、うん、じゃあ全日本同和会は、うん 柔道和い系の団体を差別しろって言われてそういうこと<笑>あそういうことになったんですかはっきりしてるじゃじゃ あ,、うん、じゃ あ, あなるほどじゃ要するに全日本から出た、はいわる ど, どちらかというと除名者、はい、全日本から見れば、はい、それが進行で新しくまた対応されたら納得できない、はい、ということだよはいほどなるほどだから、はい、伊藤現象の団体を認めるなと 名指しだったかもしんないし、はいはい、名指しでなかったかもしんないよねそういうことで伊藤現象はずっと頑張ってきたけど、うんはい、私もその時にはもう役員に入ってた、はいたガーンとしてダメだったいろんな人に会った議長にも会った、はい、県庁の中の人権担当部長にも会った、はいえー、議長にも会った副議長にも会った はい、それでももう少し時を見てくれってはっきり言われたのを覚えてる僕はその人のその時の議長の名前までしっかり覚えてる「ユウさん y o 議長有名な人は神奈川県のどんだ、はい」だけどこう言ったな同じ飯を食うならガンタ飯じゃなくて美味しい飯を食おうじゃないかな だからまだ時期が早いぞという意味に僕は聞こえたながら な,、はいはい、な, なかなかうまいセリフだなという記憶があるな、はい、ただまあいずれにしてもそれからずっと、はい、あの対応団体にはなってないわけですね無理だねもうできないも う, もう無理です無理だそれでも 対応団体でなくても、一応、でも県とは話はできるんですかね、できる話をするぐららいなら私が今から3年ぐらい前かな、はいえー、人権部長の S さんにあ、はい、も会って、この団体は認めるべきであろうというようなニュアンスの言葉もいただいてた、だけどやっぱり、なかなか他団体の壁、圧力があるから無理だろうね、はい、どうも あとですね、自民党、自由民主党との関係なんですよね、うん。これはどうなんでしょうか。非常に有効です、ね、あそうですか、まあ、有効というよまも、あ、ほとんどその、まあ、なかなんか同一組織みたいなイメージなんですけども、自由民主党の友好団体であることは間違いないです、はいなるほど、だから自由民主党との、えー、中で、いろんな対応、措置とかいうものを話し合いはしてますよね。はい 例えばユーチューブにあの大会の動画上がってますよね、うん、そこに天野さんも出てる、あそこ例えば二階俊博さんなんか出てきて、挨拶してるじゃないですか、うんうんうん、ああいった集会って、また予定あるんですか、うん、もちろんコロナが収まれば、コロナが収まれば、だって定期でやってるわけですよ。あ 今のコロナでやってないだけですよあっそうですねオンラインでやったりってこともないんですかそれはこれからの方法はどうでしょうかね、うん、交通費もかかるしなるほど全国から来るんだもん、はい、ホテル代もかかる交通費もかかるからオンラインでもいいんじゃないのかな分からない、うん、あのね一つ不思議なんだけど、はい、あの前までね 大会の、なんかそういう案内というか、パンフレットの中に、甘利さんの名前があったりとかして新聞とかにもね、ま、う、り、ん、さんの名前出ていんですけど、最近、まりさん出てないんですよ、うん、なんかこれは関係があるんですかね、なんかこう、くというのか自民党の国会議員は全員関係ありますえあのー、なんか甘利さんはお名前が最近上がってなくて、うん、どっちかというと、例えば誰でしょうね、二階さん、門倉文美さ ん,、うん、それから稲田朋美さん。 あと、平沢勝さんみたいな、ねうんまあ、そのあたりで、うん、甘利さんの名前が見かけないもんですからなんかなその関係役職に、はい、の人が中心に呼ばれ る, れるこという 単, 単純に そ, の そ, のそうですそのだから甘利さんも例えば法務省あたり で,、はい、のえであればもちろん呼ばれますから ね, か ね, かねまあだけどまあいろんな公職の都合で来れない、はい、人もいっぱいいますから ね,、はい、い, ろかねいろんな人はやっぱりお呼びしますよ うん、だから、一緒にこういった人とかって、どんな方があるいや、そこはね、やっぱり中央本部の意気ですよ、中央本部がやっぱり全部、いろんな、えー、この法律をどう作っていこうかとか、いわゆるうこういう文章じゃだめかとか、いろんなことをやってますから、努力してますからね、だけど、なかなかできないんだけど、中には、 いわゆる反対派っていうのはいるからね、同じ自民党の。中でもだから、やっぱり、回答してみれば、えー、理解していただける方を優先していくでしょうね。あじゃあ、自民党の中にも、自由度和解に対する反対か反対派っていうのはいるんですか。いわゆる法案に対して、この法案は時期尚々じゃないかとか。いい法律なんだけど、この懲罰はどうしようか、うんと、例えば。 今度は、同盟の顔色も伺わなきゃいけないなるほどね、はい、の、はい、先生にしてみれば ど, どの団体も大事、うんうんうん、まあ大事っていうか自民党であれば柔道界大事なんだろうけど、うんうんうんうん、いわゆるその、えー、どういうう法律をまとめていいか最終的にまだ行き着かないと、うん、いう意味合いだね、うんういううん、なるべく早くやっぱりね、作ってね、 集結していかなきゃいけないなと僕も思うけども。うん、あとはミオガさんの子について。ああミオガさん懐かしいですね。ミオ監事さん。ミオ監事さん。先生ね。僕は先生ですよ。僕らの。先生。うん先生ですよ。あのー、朝ドラとかで出てたりとかね。あのーはい、要するにその自由動画の中ではインテリ派だっていうふうに聞いてるんですけども。もちろんインテリですね。いやそれでねおかしなことを言う人がいて。 明賀さんが、とある自民党の大物の親族 か, なんかそのっていうような話された人がいいんだけど、なんか、それ の, そ の, その相当昔の政治家で、結構、まあ、それそこそ行動成長ぐらいの政治家なんです、ね、ちょっとね、これも動画見てる人は分かんないと思うから、そもそも明賀さんが何者なのかというか、はい、そこから説明しないといけないですね。 先ほど仏閑って言いましたね、はいはい、全日本からはね、はい、その時の確か明雅さんが、えー、全日本童話会の最高幹部なんですよはい、はい、それでそのやり方だとかいろんなことをやっぱりこうこうまあよくないことだなっていうことを思っていた人なんですね、はいはいはい、ほんでまあ本人も東大出て、はい、あの非常に優秀な方ですから、はいはい、まあ 今度は新しくね今言ったように、えー、ちゃんと正しい団体を作ろうといった時に三岡さんは、えー、今言った自由童話会の方に入ったわけですよもともとは全日本童話会の、はいえー、こう役員ですよはい、はい、かなり著名な役員です、はい、そういうよう意味いがあります三岡、はい、さんというのは非常に優秀な人権の、はいはい えー、運動者ですよ あ,、うん、あの時に徳島の山田さんとかねえー、京都の上田徹平さんなんとかそうですよ、うんうん、まだまだ、うん、えーね、あの同じ役員の中でもあの、うん、全日本の時はどの位置だか僕もちょっとわかりませんけど全自由度和解になった時は、うん、明がさんが会長、うんうん、あの。 あかあの徳島の山田さん会長だな所在の確か山田さんだったかなで明賀さんとい う, うに映ってきましたねはい、はあ、僕も大変お世話になりましたよ明賀さんじゃ確か静岡の方静岡です よ, ですよ浜松彼は浜松うんただ明賀さん自身も部落出身なんですか、うん、あれあそうなんですか靴屋さんだ 浜松のああ確かにそのように僕は個人的に聞いてる、うん、静岡にご自宅があったような気がするんですけど静岡市内にいやそこはごめんなさ い, かない分かんないんだけど非常にその自分もっていうことで僕は飛行機の中でよく一緒だったんで、うん、大会地方の大会行く時とかね、はい、向こうで僕はお世話をさせてもらったりしてたんで、うん、非常に優秀な人でしたすごい人ですねもう、うん 優秀を超えてる、ねうん、先生ですよ僕らどの辺りが優秀なんですか優秀と言えるのはやっぱり真面目な人権運動だった ね, たどったね、うん、今先ほどあなたが言ってる、うんはい、事件なんかとかね、はい、そんなものも全然未も純粋にその純 粋, 純粋に理論家というか、うん、そ, うそういうことになるんでしょうか<笑>はいうん とするとじゃあ次はちょっとね、それとはまたあの反対の話になってしまうんですよね、はい、あの暴力団との関係、はいうん、暴力団とは犯罪との関係、いやどうしてもね、自由度和解に関しては、どうしてもそういうものが見え隠れしてしまうんですよね。はい、で、えーと、上田藤兵衛さ ん,、うん、そっちをも言えばあの人も前科がありますよね。うんでまあこれは 例えば全日本童話会の話になるんですけどやっぱり大会に行くとこういかにもこう小指がなかったりだとか<笑>こう腕とかに根性焼きのある人が結構見かけるんですよね、うん、で自由度和解に関してもね僕も会員を、まあ、何人か接触したことはあるんだけども、うん、やっぱこうまず最初に会ったらなんか胸に金バッジつけていたとかしましまのスーツ着てたりとか。 でなんかちょっと前までなんかデリヘルを経営してたとかね、うん、なんかそういう感じの人が出てくるわけですよ、うん、だからどうしてもねその反社会的勢力との関係というものが見え隠れしてしまうと、うん、だから率直に言って自由と和解にはその、うん、まずね現役のヤクザの人っていうのは入ってると思いますかまずね 現役の役者の人がいますかと言ったら通常はいないと思うんだよな通常まあ足洗ったから入るみたいなイメージただ特措法をやってた頃はいました平成の初め頃とかいいね僕の見た範囲ではいないなただ元の人は多くありません元の人と言われても、はい 別に元って書いてるわけじゃないんで安倍首相前元首相の桜の花見る会の時にちょっと話題だったんだけどですか僕も桜の見る会は行きましたけど伊藤なんですかありますよ あ, そうですか、うん、あの、会の方に数値、はいえー、が来るんですえで、順番制なんだ柔道館の方にそうだよ、うん、順番制 だから僕なんかあとの方の順番行<笑>きましたよご挨拶にだけどもう全然例えばご挨拶をするとかそういうような雰囲気じゃないしねそうじゃなくてもうご招待いただいたんで行かせていただきましたあのそのね僕らはねこういうあれなあるんですよあ皆さん誤解も受けるんだけど、はいわゆる国連人権規約の中に、はいはい えー、例えばあの刑を置いて出所した人、はい、っていうものがあるわけ、はいはい、それをいわゆる更生させなきゃいけない、うんうん、社会が、えー、刑務所から出てくるとやっぱり白い目で見るじゃ ん,、うんうんうん、そういうことはしな い, しないんだよこ人権団体の難しさだよね、うんうんうん、だから元ヤクザですかとかわ、はい、かんないわけだな はい、だけどどう見ても風亭からいくと、はい、そういうふうに見える人っていうのもいるよね、はいはい、かといって指がねえと、はいはい、なればもう絶対もっとそうかなとか、うん、いう人もいるよねかといってその人が現在が今しっかり構成をして、はいはい、俺もこうやって小さい頃いじめられたし差別はよくねえよな、はい と思っていれば、はい、その人たちはやっぱり共に運動し な, きゃいけないんだよじゃあ前科を持ってる人も自由度和解に入れば守ってもらえるっていうところはあるんですかあのね守るとかいうことはもうどこのグループ行っても同じ僕のところにも元ヤクザだったよとか、はいうん う, んうん、うちの会社にも元ヤクザだったよとかそういう人 いいいっぱいいました、はあはあ、実は、はあはあ、今と先ほど出たうちの会社名、はあはあ、それにいた僕は前のことを聞かなかった一切聞かなかっただけど指がないことは事実、うんうん、でもあなたはどこの組までも聞かなかったまあじいさん実際にねいたあのねの全然僕はね今でもそう僕は僕は今でも、うんはい、えー 事情を抱えてきた人も今だに聞いたことある。なるほどなるほど。はいはい。今だに聞かない。だけど今が大事、うん、っていう姿勢でやってる人もいれば、えー、まあ守ってもらえるっていうことよりも、逆にそういう人たちの方が強いじゃないの？なるほどなるほど。例えばね。例えば自由の団塊に入っておけば生活保護を受けやすくなるとか。 そういったことあるんですか、うん、それはね、その役員の人間性、人間性、はいいや、俺ね、別にかばうわけじゃないんだよ、はい、もっとあなた方が期待した答えじゃなくて申し訳ないと思うんだけど、はい、あの、はい、僕も垂み行くもん、はっきり、ああそうですかはい、僕は今、書いたからでも、今でも、あ本当にそうなら、はい、僕は行くよ、垂水に。あ それでもやっぱりこの自由度和解の名刺を出すんですかね 俺, 俺は出さないけど出さないけど、はい、出さなくても知ってるからあそういうことですか知ってるから出さないけど、はい、本当にその人は本当に真に貧しくね、はい、できねえんだってことであれば、はい、うちいっぱいだもんいっぱいだそうい う, そういう人が来るんですかいやいやそう来て来、はい、る, る時に、はい 現実本当に食えない人、うん、子供ができちゃった人、はい、いっぱいいるの、はい、僕んとこはい、だから、えー、子供ができちゃったけど養えないとか、はい、事故になる前に、はい、逆に僕は言ってあげる、はい、いっぱいいただけどそれを例えば問題なのは、はい、生活その保護 右京さそれからピンハネしてることが悪いんじゃないのあピンハネするようなことはあるんですかいいいやいや、どっか俺聞いたことあるよそん程 度, なある程度い、俺は知らないよ、全然。えいや、まあその、まあ北関、自由度ばかりかどうかは分からないですけども、まあ、北関東のあたり、埼玉とか、それは普通にその、童話の看板げてイて、貧困ビジネスしてるような団体、あるけどもどうう、うん、それはもう、団体のレベルだろうな。 なんとももうその、個人的にそんなのやってりゃ、最低じゃんううまあちょっと僕は不祥事の話になるんですけどね、はいはいはい、まあ例えば持続化給付金詐欺やりましたよね、四条縄手、あと兵庫県の本部をやってた、自由度和解の人でしたよね、あれ。はい、そうですね。 であとは、まあ、奈良県でもちょっとおかしな事件があった、その近海に盗んだ人がなんか警察から逃げてて、で自由度和解にお金を出せば逃げられるよって言って、お金を騙し取ってたっていう、そういう事件があったと。あの、まあのまこういう団体なんでね、まあ今、先ほどから言ったように、その法の形態がいかんにあれ、はい、そのいわゆるその 不, 不意調。 自分の力を誇示する不意調という的なものを利用してるんじゃないのかなほらよく自慢したいとか誇張するとかいうことってよくあるじゃないあそういうものなんじゃないのそう軽的な意味 で, で, で, で, でそうそうそうそうそうそ う, そうは逆にうそうそ もう元っていう前の会長さんですかっていうとなんか一目置かれてるよはっきり言うけどだから俺そんなつもりないよないけどそんなふうな面会の仕方っていうのもあったよまあでも確かにそのやそれは勝手に判断してんだよな 変, な変な質問ですけどもヤクザと右翼と自由度和解ってどれが一番強いと思いますかいやすごい難しいいやいや何においてかなよな 例えば殴ることについて誰が一番強いかっていうのといやその対行政ですか対行政対行政、はい、やっぱり同和だと思うんです よ, よくだったらまず相手にされない逆に俺に聞くよりあなた方と思うのよいやいや明らかにど う, 思うのよ<笑>やったいや僕もなんかねいやこれは全日本と和解の話なんだけどもやっぱりなんかちょっとねそのあの、うん、なんかうんなんかヤクザから電話を受けてね、はい、いやなんかそのなんか だからその、いや、なんか、ねあ、あんたのところのなんか会員だって言っ て, 言ってるやつがいるけども、どうなんだみたいなね、なんか電話してる人がいて、あそいつ除名したからうちは関係ない、もう勝手にすればいいみたいなことを、うん、そういうようなは電話をしてたのを聞い た, 聞いたもんことがあったもんだから、あれ、役だと同和会ってそういう関係な ん, なんですかってちょっと思ったんです ね, 多分ね僕らはもう、はい。 まあ先ほど僕はちょっと異常に難しいなと思うのはヤクザからも相談を受けることってあるよねあるよねその相談内容にもよるじゃん誰かぶん殴ってくれって言ったら俺なんか無理だよねはっきり言ってねあのそんなことできないじゃんそ う, いうタイプではないです ね, ね、はい、だけどこうやって困ってるんだとか言って自分たちでできないことをそういう頼みに来るようなことも あるけれども、それは相手がヤクザだからじゃなくて対個人人的なな間関係いや、ねうんんうん、でもそのヤクザからの相談っていうのはヤクザ足洗いたいとかそういうことでもないんですあるよそれもあるあああ そ, ううもあそういうものもある、はい、あの足洗いたいっていうのもあ る, な る, ほどなるほどでも足洗いたいって自分の姿勢に同会が入ったから足洗えるわけじゃないよねはっきり だ, だから対個人的な相談なんだと思うんだ僕はねかといって じゃあいやどこがそいですかって言われても、<笑>うん、その相談の中身にもよるけど、これ、なんとか許可取ってくれとか、うん、そういうものなのかとかね、ちょっとこれをお願いしてもらえませんかとかいうことなのかは、うん、い, い, わゆるいわゆる結婚差別とか就職差別っていうものは、そういう相談ってくるものですかいっぱいあるよ。へそれは部落に関係してですかああるある ブラック外で、うん、いやだからブラックかどうかなんていうのは僕ら相談向くっていうのはあからさまにあの家はお前あるだから結婚なんかとんでもねえよっていうのはブラック差別だよ、うん、でもあいつとはっていうのはブラック差別じゃねえじゃんあいつとは結婚させねえっていうのは、はいはい、だブラック差別じゃないわけどな、はいはい、だけどまあ本人の意思もあるんだろうからだけど あそこの家だからって駄目だった相談はあったそうです実際あるそれもあったそれはプラグだからっていう、うん、そうそれもはっきりあった僕なんか真、ま、に受けた自分で真に受けたってことは、うん、ある土地は売っただ、はい、ねっ肌の財、はいはいはい、もう今でも忘れないよ、はい、そやの土地だそや、はい、そして お巡りさんが2軒返したんだ2人が隣り合わせで済むべってことだろうなでやって売った契約したそれは何週間か知らないけど来て「すいませんローンが通らないんで解約したいんです」って言ってきたお巡りさんがローン取るのやけねえべなるほどはい 誰かに相談したんだ今度はここの家を買ったよって多分言ったんだろうな出すかんば、うんどう危なくじゃないかと<笑>、うん、何をやってんだお前らってただ言われたんでしょう、うんうんうん、それで解約になったこと、うんうんうん、それいつ頃ですかもう20年前だいやいやまだまだいっぱいあった よ, よ、ね、土地を買いに行ったら契約をしたらおばあちゃんが突然泣き出して売れないんです 売れないんですって言って。俺も泣く泣く解約したこともあって。おばあちゃん責めらんねえもん。理由はよっていう、聞かんでください。聞かんでください。泣いて。もうそうなら、どうにもこうにもしょうがねえよ。や、けら、あからさまにブラックだよ。こんなの甘い甘い、まだまだいいよ。銀行なんか全部だ。銀行なんか。全部だめ。 銀行なんて甘いイメージだったけどそうでもないです銀行って甘いイメージだったけどそうでもないですか反対だよ俺なんかいいだから俺 SFC 中から借りてるなるほどなるほど俺があんだけのものをやってた証 拠, です、ね、証拠ファンドから借りなきゃいけない理由がないじゃんなるほど銀行なら 2%3% だもんお俺同和会って言ったら貸してくれないんもおーうちの女房なんか、うん、と真面目だよ。 ほんんで、住宅ローン込んだらダメだったの、うん、そ, そんなことってあんの僕らが受けてきたいい今言った運動をやってるだけ 俺, 俺は特例だと思ってるよお金券はそうでもないからみんなやってるから俺の場合はまず駄目なため。あそうですうちの僕が測量士なのたまたま 食量を量った人の名前を見て言うし断られるって言うからな不動産屋はそこまで徹底してるよ神奈川の小田原は小田原っていうか横浜銀行ですか横浜銀行もそ う, うでも横浜銀行ってあの静岡も同じ静岡銀行も同じあそうです意外とですねでです横浜銀行はでも全日本同和会経由 の, あの県の貸し責を扱ってたんじゃないですかそれは県だから県の対応資金だから だから全日本ド和解だったらいいんですかね。いいと。なるほど。柔道若だからだから。だね。あ, あ、なるほどそういうことですか。違うね。俺だからダんでしょうね。あ、そういうことですからじゃないね。俺だからだ、ねうんうん、はいはっきいですわかります。すごい強かった。